車じゃなかった頃は馬車です。できた。粘土を持っていくのも馬車。<笑>だから僕の祖父はそれだから馬車ににも引かせて、自分は手綱を持って一緒に歩いていく。うんうんうんうん、でえ、有田に行くのには、ここを朝5時に出ていくるという。風でえ、生に行く時は朝3時で